結構歩いたけど全然外が見えないなどうしたちょっとつまずいただけ、えー、な何 こ, これ骨これは頭蓋骨人の骨だ な, なんでこんなところにもしかして瞳のいやこんなところにあるはずがない私ですら知らなかったのだそうだよな戦時中の人 だここまで来やがったかそろそろ追いつかれるね前に進むしかねえな逃がさないなんだ絶対逃がさない今のひとみちゃんの声だよねああどうなってんだああ来てる来てるよそう先を急ごう ダメだ早すぎる何か武器はないのなんもねえようわっタクヤ出て出て出て何やってんだ早く立てうわっ<笑>タクヤちょっとカズマ<笑>大丈夫かタクヤさあい腰が抜けて かかよとにかくつかまれううんぐっあああ もうもうダメだ諦めんなって言いたいところだけどさすがに今回はヤバそうだな。 てのか僕じゃないよ。ポケットの中が光ってる。これあの時拾った鏡の破片。何でお前がそんなもの持ってんだよ。紫鏡を見つけた時になんとなく気になって破片を拾ってたんだ。苦しんでる。どういうことだ？この光が苦手なのかも。もしかしたら？ この鏡であいつを倒せるんじゃないかほ、本当にこの鏡の破片をあいつに叩きつけるぞわ、わかった<音>行くぞタクヤ やったかバラバラになったねカズマタクヤん。マリエ二人とも大丈夫ああタクヤのおかげで助かったぜたまたまだよもう襲っては来ないのかね多分大丈夫だと思いますならいいんだがとにかく今のうちに逃げましょうよナオトカズマ君ん どうしたのカズマ急がないとちょっと待ってくれ何かあったのこれ日記だあ直人君が拾ってたやつ見ろよ文字が読めるようになってるぜ本当に何が書いてあるのえー、っと7月10日もうすぐ夏休 み, 夏休み今年の夏はパパと二人だけどどこか楽しいところにお出かけしたいなママがいなくなってから パパも元気がないし、7月11日。今日もひとみちゃんたちと遊んだよ。ひとみちゃんってば転校してきたばかりなのに、お友達がたくさんいてすごい。私には絶対真似できないな。7月12日。最近パパの様子がおかしい。やっぱりママのことがショックなんだよね。私がパパを助けてあげなきゃ。 花子すごくいい子じゃないあどうしたの今のページで日記が途切れてるんだけどだけど最後のページに「誰かお願いあの日からずっと苦しんでるパパとひとみちゃんを助けてあげて」って書いてあるんだあんなにひどいことをされたのに二人の心配をするなんてこの願いを叶えたら花子が成仏できるってことか 覚えたか、ええ、花子ちゃんよねはあ、はあどうしたったくあ、あれな、ま、はあ、花子花子ちゃん何して遊ぶ私のお人形さん壊れちゃったねお人形さん 新しいの作らないとね新しいのって僕たちのことをどうすんだよもう紫鏡はないんだぜ来るぞ<笑><笑>何か手を考えないと花子の望みは自分が助かることじゃない 校長も瞳も、みんなを救うことだ。<笑>校長先生、どうにかならないんですか。どうにかと言われても、捕まったら、俺らも人形にされちまうのか。どうするのよ、せめて。 花子と意思疎通できれば花子私だわかるかパパだよパパ声が届いた動きが止まった花子私が悪かった許してくれ花子 校長の呼びかけじゃひとみちゃんの意識も強くなってる。 校長にに対するる恨みが人に残ってるんだ私ではダメということか他に花子ちゃんと接点のある人物なんてカズマくんならいけるんじゃないえそうか私たちの中で直接花子ちゃんからのメッセージを受け取ったのはカズマだけだわ俺が花子そうだよ頼むカズマくん校長うんわかったやってみる やめるんだ、花子。 分かってるけどどうすれば花子ちゃんとひとみちゃんを2人に戻せればそうか2人が別々に戻れば対処のしようもあるかも花子に話しかけるとひとみが苦しむひとみの意識が大きくなると花子の意識はおぼろげになる見た目は花子なのにもしかすると何か気づいたのかうまくいくかわかんねえけど 試してみる価値はある大丈夫なのおい花子<笑>お前本当はどうしたいんだみんなを助けたいって言うけどお前はどうなんだ そうだお前はどうしたいんだよ私…私は…黙れ…邪魔すんなしっかりしろよ花子親父を助けるのも、瞳を助けるのも、全部お前がやりたいことなんだろ黙れー ああ助かったぜマリエそれにしてもなんてパワーだなんとかなりそうなんとかするさ花子<笑>お前が望んでるのはこんなことじゃないだろいつまでも瞳や親父に甘えてんじゃねえそんなんじゃ誰も救えねえ お前だって救われねえんだぞああああそんなのな友達って言わねえんだよ邪魔するな邪魔なのはてめえだ 煙で何も見えないえってってくそ、えー、あパパみんな花子花子ちゃん二人が別々になってるやりゃできるじゃねえか花子パパ私 私、みんなの気持ちを考えすぎてたみたい大切なのは私がどうしたいのかってことだったんだね気持ちうんひとみちゃんうあなたわね ひとみちゃんともっと仲良くなりたかったんだよ今さらだよねそんなことないえ今さらなんてそんなことないよ花子ちゃんきっとまだ間に合うよそうかなそうだと嬉しいなお前なら大丈夫だよそうだよありがとう みんなひとみちゃん私先に行くね待ってるから花子花子みんなも私の気持ち気づいてくれてありがとうもっときちんとお礼がしたかったけど行かなくっちゃ花子 ありがとうカマさん花子ちゃんが消えていく花子これでよかったの成仏できたんだ本人は満足したんだろうそうかなそうだよあとは残った問題をきちんと解決してあいつが後悔しないようにするのが俺たちのやることじゃないのか そうだね彼女も救ってあげないとよくもよくももう人のそれには見えねえなひとみちゃんちょっと待て様子がおかしいぞえひとみちゃんが消えていくああ 消えちゃったどうしてわかんねえ救ってあげられたのかなどうだろうなそうだといいんだけどまあいいじゃないかあとはここから脱出するだけなんだろうそうですねここでじっとしてても何じ地震かちょっとこれやばいんじゃない洞窟が崩れる 早く逃げよう待ちたまえ何してるんですか、校長早く逃げないとそうだな、大都合だ。えすまない、少し肩を貸してくれないか。足をくじいてしまったようだ。何してんだよ、校長肩、貸しますよ。ああ、助かるよ。本当にうわータクヤ動く な, な、ナイフ どうもこうもないわお前らのおかげで花子と目障りなガキは消えたんだあとは私の過去を知ってしまった貴様らをここで始末すれば私の残りの人生は安泰だ<笑>おっと動くなよ頸動脈が切れてしまうぞそそんなここを出られたら 自首するってのは嘘だったのかよそんなこと言った覚えはないなどうするのカズマどうするったって時間もあまりないようだ君たちはそこを動くなよカズマん、マリエちゃんくそなんとかなんねえのか何やっとんねんカズマえ な, なんだ足に何か 捕まえたで。愛の友達に何してくれてんねん。貴様は直人君直人直人君。今のうちに逃げるんや。ええー、離せんかって。直人。校長のやつマジで差しやがった。直人君。逃げれたかったくや。 なもんで。はさへんで。ええー。このて。このち。なほど。<笑>ええ。からいかんかい、かずま。そんな。ええ。お前は。ど<笑>。この通り。上半身しか動かんのや。 このおっさんは、死んでも話さんさかい。さっさと逃げんかいチューッナオトマリエちゃん、カズマのこと、頼んだで。 <笑>死んでも話さん言うとるやろ北条際のあるおっさんやでううほら行くわよカズマ直人直人気にすんなカズマお前は生きろ直 人, ー直人ー 外だ生き返る<笑>防空壕はここに繋がってたんだここは学校の裏山ねねあれ見てえっ急行車が消えていく ど, どうしてきっと七不思議の一つだったんだえ 誰も知らない七つ目の不思議それがあの急行車自体だったんだそういうことだったのか七不思議の中核だった花子ちゃんが消えてしまったから急行車自体も消えてしまうのねあ朝日が昇ってくるよほんとね帰ろうきっとみんな心配してるそうだね ありがとなお人あこんなところにいたうん何してんのよ屋上なんかで別になんかやる気しなくてなだからって始業式サボるなんて 先生怒ってたわよ仕方ねえだろ夏休み早々にあんなことがあって直人だってカズマま新規癖のは俺らしくねえよな帰って飯でも食うかちょっとこの後のホームルームはどうするつもりよ適当にごまかしといてくれよ体調不良とかなんとか言ってさまったくねえうんあの時のこと聞いていいなんだよ改まって どうして花子ちゃんとひとみちゃんを二人に戻すことができたのなんだそのことか教えてよあの時は花子の霊体に二人の意識が存在してた瞳の存在は意識だけだったんだ意識だけ あ, あだから花子に呼びかけることで霊体と意識を持つ花子のパワーが上回ったのさ花子ちゃんのパワー瞳が花子を支配していたように見えて 関係性で言えば花子の方が強かったってことさひとみちゃんも花子ちゃんに依存していたってことなのねそういうことだなひとみちゃんってさ本当に成仏できたのかな俺らがこれ以上考えたって仕方ないさそうだって休校者はもうないんだぜやらなきゃならないことだってたくさんあるやらなきゃならないことってそりゃ 夏休みの宿題とかはあんた今日はもう二学期の始業式よ夏休みの宿題なんてってあんたまさかマリエ先生頼むばっかじゃないのあんたまだ終わらせてなかったのしょうがねえじゃんあんなことがあった後で勉強なんかできるかよだからって私は見せないわよそんなこと言うなよマリエ知らない自分でなんとかしなさいよ あー夏休み明けの学校だるほんとにマシ勘弁べんだわだからって女子トイレでサボるのもどうかと思うけどね<笑><笑><笑>ねえうちの学校トイレに花子さん出るらしいよマジ やめといた方がいいよ大丈夫だってねやろうやろうしょうがないなあんたがやりなよ分かってるわよ本当に大丈夫あんたは心配しすぎなのいくよはなこさん遊びましょう